はい、えー。骨盤調整小屋がトレーナーの村井幸子です。こちらのチャンネルでは40歳以上の女性たちが抱える高年期症状にまつわる、えー、と体の悩みだったりとか尿漏れなどの骨盤低筋群を鍛えるトレーニングをご紹介しています。はい。それではね、今日は腸腰筋というところをしっかりとほぐしていきましょう。腸腰筋っていうのはね、ここ、ここですね。この、恥骨から 腰のこの辺です、ね、こに斜めにこう走っている筋肉なんですけどここが短くなっているとこう反り腰になったりしがちなんですねですから今あのデスクワークがなんかずっと座っている時間が長い方とかはここがねいつもこう短くなっている。 短い状態なので、こうやって急に立ったりとかすると腰が痛かったりとか、あと反ると腰が痛い人っていうのは、大体皆さん、ここの筋肉が硬い方が多いんですね。で、ここの筋肉が硬くて、こう反り腰だったりすると、まあ、もちろん腰痛の原因にもなりますけれども、やっぱり、そのいつも言ってるように骨盤底筋の上にしっかりとま、まあ、大角膜があってほしいので、そうすると骨盤底筋がしっかりとこうやってね、呼吸に合わせて、 しっかりと動くことができるんですね。なので、姿勢を正しくすることが骨盤底筋をしっかりと動かすとても大事なことになっていきます。なので、今日は姿勢を整えるという意味もあるし、あと腰痛予防、改善ということもあるので、こちらしっかりとやっていきたいと思います。はい、それではね、いきましょう。簡単ですよ。 右足を正座しますで。左足を伸ばせるところまでしっかり伸ばしますね。で、両手を前に、つきやすいところについていただいて、腰が痛くない範囲、ここのね、腰が痛くない範囲で正面を見ましょう。もし痛かったら痛くないところまでね、体ちょっと下げていきますね。手前に出して。はい。それで痛くない範囲で正面を見ます。はい。そしたら、えー、後ろの足は指立てましょう。 で、そしたらですね、今左足が伸びてますね。でそしたら、その左足のかかとで、ぐーっと後ろの空気をぐーっとなるべく後ろ蹴っていきます。そうすると、自然に左の膝が床から浮いていきますね。で、それでいいです。ただ、左の膝を浮かそうと思わないこと。かかとを後ろに蹴ろうとしたら、結果的に左の膝が浮きましたっていうのはいいんですけど、左の膝を浮かそう。左の膝を浮かそうとはしないでください。 それではいきますね。息を大きく鼻から吸って吐きながら左のかかと後ろのかかとぐーっともっとさらにぐーっと蹴って蹴って蹴って蹴って蹴っ て, 蹴ってじわーっといきますよで戻すときもじわーっと戻しましょう吸いながらゆっくりと戻りますこれ10回いきますね2、吐いて、はい、吸ってゆっくりと戻る 三、吐いて、かかとしっかり後ろに蹴って、蹴って、蹴って、蹴って、蹴って、蹴って、はい、吸って、ゆっくりと戻る。四、吐いて、かかとぐーっと後ろです。後ろにぐーっと蹴って、そけいぶ伸びてるのを感じましょう。股関節の前ですね。はい、吸って、戻る。五、吐いて、かかとを後ろにぐーっと蹴って、 はい、吸って戻る、6吐いて、かかとを後ろに蹴って蹴って蹴って蹴って。はい、吸って戻る、7吐いて、はい、吸って戻る、8吐いて、はい、吸って戻る、 9、吐いて、吸って戻る。10、吐いて、はい、吸って戻したら、ラストキープしましょう。吐いて、左のかかとぐーっと後ろ蹴り続けてキープします。呼吸は普通に数拍続けますね。もっと蹴って、10、9、8、7、6、 5,4,3,2,1,0 左の膝を戻しましょう。はい、そしたら足交代していきますね。はい、それでは反対に向いていきましょう。左のえ、左の足を正座して、右の足は伸ばせるところまで後ろに伸ばします。両手は前について、腰痛くない範囲で正面を見ましょう。はい、そしたら息を大きく鼻から吸って、 吐きながら、右のかかと、後ろのかかとぐーっと後、後ろ、後ろ、後ろ、後ろ、後ろ、後ろ。はい、吸って、ゆっくりと戻します。2、吐いて、かかとを後ろに蹴りますよ。はい、吸って、戻す。3、吐いて、ぐーっとかかと蹴って、 吸って戻す。ゆっくり戻しましょう。4、吐いて、かかとぐーっと後ろに蹴って。吸って戻す。5、吐いて、ぐーっとかかと蹴って。吸って戻す。6、吐いて、ぐーっとかかと蹴って。 吸って戻す、7吐いてぐーっとかかと蹴って、かかとですよ、かかとをもうちょっと後ろ、吸って戻す、8吐いてかかとを蹴って、はい、吸って戻す、9吐いてぐーっとかかと蹴って、はい、吸って戻す、 十、吐いて、ぐーっとかかと蹴って、はい、ゆっくりと戻したら、ラストかかと蹴ってキープしますね。吐いて、ぐーっと後ろのかかと蹴り続けてキープします。はい、そしてその時ね、左から後ろ振り返って右のかかと見れれば見てみますね。さっきもね、最初の方もちょっとやればよかったんですけど、ごめんなさいね。はい、十、九、八、七、 六、五、四、三、二、一、ゼロ。ゆっくりと照明見ましょう。はい。ここのね腸腰筋がすっしっかりと伸びて、さっきねこうなってたのが骨盤がしっかりとグッとももの真上に来て、骨盤底筋の上に大股膜が来るようになっちゃったんじゃないでしょうか。はい。そうしたらですね、今度はね転がっていきますね。寝っ転がって。 で、左足は伸ばして、右足、えー、胸のところに持ってきます。足首、しっかりと曲げていきますね。はい、そして、なるべく膝、胸にぐーっと近づけられるところまで近づけていきましょう。はい、そしたら、両手は斜め下でいいです。はい、そしたら、そのまま、足の裏でぐーっと天井に上げていきます。斜めに、斜めにぐーっと蹴っていきます。45度ぐらいですね。で、吸 で膝頭ぐっと顔に近づけていきましょう。吐いて、足の裏で斜めに蹴って、はい、吸って、膝頭ぐっと顔に近づけます。三、吐いて、はい、吸って、膝頭お顔にゆっくり近づけて、四、吐いて、ゆっくりいきますよ。 で引き込むときもゆっくり。5を吐いて、足の裏、斜め上を蹴る感じです。はい、吸って、膝頭、お顔、6吐いて、このぐらいのスピード。はい、吸って、膝頭、しっかりお顔、 7吐いて、はいゆっくり膝がしてなるべくお顔に8吐いてゆっくり、はい吸ってしっかりとお顔に近づけて9吐いて、はい吸って お膝お顔に近づけて、10吐いてゆっくり行きましょう。はい、吸ってゆっくりとお膝お顔に近づけたら、もう一回吐いてぐーっと出して。で、ラストキープしましょう。お膝ぐーっと近づけてキープ。10、9、8、7、6、5、4、 3, 2, 1, 0足を下ろしましょう。はい、そしたら反対いきます、ね。右足伸ばして、左膝、お顔になるべく近づけます。膝をしっかりとフレックスにして、で、この足の裏で斜め45度にぐーっと空気を押す感じです。で、膝頭顔にぐっと近づけます。これを10回やっていきますね。はい、息を大きく、えー、吸って、 吐きながら左足斜め45度ぐーっとゆっくり蹴ってで、吸いながら膝頭ぐーっと近づけましょう2、吐いてはい、ゆっくりと膝頭ゆっくり近づけますね3、吐いて はいゆっくりと戻る4吐いてはいゆっくりと膝頭お顔に近づけましょう5を吐いてはい吸ってゆっくり膝頭お顔6吐いて 吸ってゆっくりと戻る七、吐いて膝頭しっかりくっつけますよぐーっと近づけましょう8吐いてはい吸ってゆっくりと戻る9吐いて 吸ってゆっくりと戻る10吐いて吸ってゆっくりと戻ったら1回吐いて伸ばしてでキープしましょう10ぐっと近づけて1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1、0、はい、足を下ろしましょう、はい。はい、いかがだったでしょうか。えー、とここのね腸腰筋をしっかりと伸ばして、縮んで、伸ばして、縮んでってすることによって腸腰筋がねほぐれてくると反った時の腰の痛みがなくなってくるのとあと、反り腰が治ってくるので姿勢がねすごく綺麗になっていきます。で 骨盤定筋の上に横隔膜、真上に横隔膜がある綺麗な姿勢を保てると骨盤定筋にね、いつも呼吸するだけで骨盤定筋を運動しているのと同じ効果があるので、ぜひ姿勢にも気をつけてやってみてください。 はい。それではですね、このチャンネルでは、あの、更年期前後のね、女性たちが抱える、えっ、ー、と、体のお悩みだったり、姿勢改善、そして骨盤低筋トレーニング、中心にお伝えしているので、もし、えー、役に立ったなんという方は、いいねボタンを、ぜひ、よろしくお願いします。それでは、また。